ははい、いいおはようごござざまます。す。ラスカルでございます今日はねちょっと画角が違うんですけどお家からとなっておりまして今日のね家撮影はだいぶテンションが上がっておりますというのもねこちら見えるかないつもねお世話になっているジラフさんが今お土産まぜそば始めましてこちらをねいただきましたんで今日はこれを作って食べていこうと思っております ジラフさんね、今、そのコロナの方で自粛をしておりまして、4月の9日から19日までは今、休業しているんですけれども、こういったお土産の混ぜそばの販売をしておりまして、この混ぜそばの内容なんだけどね、まずは、えー、生麺が3つ、で、タレボトルが3つの、味付き油豚が3つ、ベビースターが1袋の、カツオパックが1袋。 でフライドオニオニンが1袋となっております。一応麺はね、ったちょっとねこれとは別にこちらのお土産メンマの方もいただきましたんでこれをトッピングしながらプラスねいろいろとトッピングを買ってきたのでお店ではできないようなねアレンジとかもしながら楽しんでいきたいと思いますまずねこのトッピングの準備をしていきたいと思いますんで今回切るのはこれだけニンニクと こちらの新玉ねぎでございます。これをね、刻んでいきたいと思います。たら新玉をと。みじん切りに。 た玉ねぎはねこんな感じ目めっちゃ痛 い, いしそしたら次にんにくかニ、うん、んにくよいし、はあ、こんなむけないの 香りするうまそうといしょってことで今にんにくも刻み終わりました今切るものは切り終わりましたので早速ねまぜそばを作っていきたいと思いますまずはねこの豚と油が入った袋を湯煎していきますよいしょもう入れちゃいますかとりあえずいこちらの具材の方を温める際には 電子レンジ後だと袋が爆発する恐れがあるみたいなんでこれはね湯煎で温めてください今こちらの方はがだいぶ温まってきたんで一旦、たはけさせていただきますこの寸胴ちゃんでお湯を沸かしていきたいと思います、うん、見え な, 見えなちょっとカメラエッジ変更 たら早速 と, とで麺を入でる時のポイントなんですけど結構ね 300g って普通のラーメンとかよりも量が多いのでお湯をねちょっと多めに沸かしてください出ないとね、ダマになったりとか生ゆでになっちゃったりとかする可能性があるので結構ね思ってる以上の量で入れてください足りないなもうちょっとそしたら一旦ねお湯が沸くまで待機ですはいそしたらね 今、お湯の方が沸いてきましたんで、早速、麺を茹でていきたいと思います。一応ね、麺の茹で時間は、表記では、好みにもよるとは思うんですけど、4分から7分ぐらいの茹で時間だそです。なので、今日はね、間を取って5分半で茹でていきたいと思います。だいぶ温度下がるな、やっぱ。 今、茹でてる間にね、タレとかの準備をしていきたいと思うんですけれども、今日はね、嫁さんもまたいるので、こっちが嫁さんの器と、これがね、僕の器でございます。まずね、このタレを丼の方に移してと。嫁さんの方は麺が少なめなんで、ちょっとね、タレの方は少なめに入れております。今ね、いい感じに逃げてきたんで、ちょっとザルに。 移そうかな。よ、はい、いったい。オッケー。盛り付けを。嫁さんの分を少なめなんで。でしょい。うまそうな匂いするな。出ちゃった。 あと油をこれがフライドオニオンと少なめって作るの難しいな<笑>もうちょいこちらがカツオ節<笑>このレビースターと。 ちょっとお土産メンマを加えて と, これは、ね、ちょっと卵黄だけ使わせていただきますと OK 今ねこれでお土産混ぜそばできましたんで向こうに持ってってよみさんと食べていきたいと思います 食べましょうかはい、はい、いただきますとりあえずね今回用意したのがチーズとこれ一味揚げ玉にキムチとこんな感じの味変ラインナップでございます う, う, ま う, <笑>、うん、うんまそううんうんうまっとメモ うん、ちょっと一回混ぜて俺。 麺がうまいね。うん。うん。ちょっとさっき刻んだ。玉ねぎと。うん。ニンニクを。え、今日はあれだな、二人ともめっちゃ臭いな。うん、<笑>お出かけないし。お出かけないし 焼た方がうまいうん、うん、見て、豚, 豚見えるかな、こ れ, これ見えてるうまそう脂が甘い甘 い, 甘いね、脂が、うん、いい脂、うん、一味かけてみよう 一味うまめっちゃうまい閉まるうんうま、ん、い、うん、<笑><笑>喉にキムチを このキムチが甘いな。うん。うん。うん、もっと辛口の方だったら合うね。うん。ちょっとこれは甘い。ま、いちょっと揚げたもん。 玉とーの脂臭さが強くていろいろやったけどデフォーが一番かな<笑>残りこんなもんしかないんだけど玉ねぎをね完全に入れすぎた<笑> 200ぐらい、あっという間になくなっちゃった一瞬だうん<笑>うん<笑>、うん、<笑>あうまかった<笑>ごちそうさまでした<笑>はいということで今ねジェラフさんのお土産まぜそば2人ともいただきましたいやめちゃめちゃ美味しい これ、いつも言ってるけど、めちゃめちちゃゃ美味しい<笑>こ の, あのジェラフさんのお土産混ぜそばなんですけど土曜日のみの限定販売でいつまでねこれを販売するかわからないので詳細はねジェラフさんのツイッターの方を拝見だけるとわかると思いますんでそちらを逐一ご確認ください今ねこうやってなかなか外に出れないご時世なんですけどお土産のがあれば家とかでもね気軽に楽しめるんでお近くの方はね是非買いに行ってみてください